うん、こ, このカードはデスサーティンカードが動いているおい頼むぜ<笑>エクソシストみ未定にベッド揺らしてうなされてんじゃねえよ